今日は皆さんにコンサートが始まる前にですね、生投稿 ね, そうですね、お願いしております。はいはい、この箱の中に、えー、それが入っておりますので、どんどん紹介したいと思うのですが。平原さん。はい。ちょっとこれなんか匂ってきませんか不幸の香り。<笑>ネガティブが。<笑>早速。はい。じゃあ、あのね、私行くとなんかこう、ネガティブに引き寄せるようでやるか。吉田さん引いてください。わかりました。じゃあ行きますね。はい。じゃあ最初の方はこちら。 9月に取引していたお店から今月いっぱいでと取引がなくなり今とても金銭的に苦しいですなのにこの会場に来ています<笑>先生の歌声を聞いて パワーアップして、家に帰りたいと思います。負けないぞ。セバナーさんからです。どうしますよ、これ。まあ、でも、まあ、金銭的、で も, でも金銭的には苦しくても、も心は豊かになって帰れるじゃないですか。 ねえ。心の豊かさ。お金だけあっても心が豊かじゃなかったらつまんない人生ですよ。うんはいね、どんどん行きましょう。どんどんいきましょう。さあ、早速参りましょう。人馬鉄道さんからです。女性の方です。いつも楽しい大家族の団らんのような人ときをありがとうございます。<笑><笑>ちょっとなんかウケちゃった、ねねね。最近私の至らぬ波長が引き寄せた出来事にへこんでおりましたところ、ふと、バラのお紅茶を入れようと、 お茶っ葉をティーサーバーに入れたところ、バラのつぼみが一気に三つも飛び出てきてくれて、いやん、エンジェルさんからの頑張れよとの憎い演出かしら。なんだか、こんな些細なことなのにうるうる来てしまい、身も心も温まる。 嬉しいティータイムでございました、ね。なるほど。っていうね。まあ、おめでたいご機嫌な方、うんうん。ね。ですね。いいことじゃないですか<笑>、はい。だけども、ちょっと銀河鉄道さんに申し上げますけどね、はい、こう、品よくしたい文章にしたかったんでしょうけど、はいはいはいはい、あんまりね、あのね、何でも大つけがいいもんじゃないですね。<笑>バラのお紅茶を入れようとお茶っ葉をと大続きでね、まあ、文章的にいかがなものかなと。はいはい、ね。何でも大つければいいと思ってる人結構いますよね。 <笑>まあまあいいでしょう。あなたが幸せならそれでよし。どんどんいきますか、はい。はい。では、ミータンさんに参りましょう。エ原さんこんばんは。いつも楽しく拝聴しております。今日は初めてお便りします。付き合って1年ほどになる恋人とドライブデートの終わりに、エ原さんのラジオを聞くのが習慣になってます。えー、いい習慣だことこれ。ねえ。音語りを聞くようになってから、 二人の共通の話題が増え、会話に幅が出たような気がしています。私たちが一番好きなのは、愛が欲しければ、愛を与えることです。というお言葉です。仕事などでちょっとイラッとすることがあった時、この言葉を思い出して深呼吸するようにしています。この言葉を知らなかった時と比べると、今はとても良い方向に向かっている気がしています。 いつでも大きく深い愛を与えられる人でありたいと思います。んなんか、その、このまたメールを読んでるのを、二人のデートの最後で聞いてると思うと、ちょっと向かっ腹立っちゃう、この、なんていうんですかね、あの、未熟な私がここにいる。愛が欲してる。うだからそれで、二人がこう、なんか、ラブラブしてるところをね、ちょっと想像すると、チッとか思っちゃう、この未熟な私がここにいる<笑>。<笑><笑><笑> そうなんです。私も人間なんですね。うん、だけどね、でもなんかいいですよね。二人カップルが、ね、愛が欲しければ愛を与える。ね。ね。ねねいいなぁ。それでいて、最後に、じゃあこれからもよろしくなんってね。うん 今夜もあっという間に音語りお別れの時刻が近づいてまいりましたが、もう一通メールをご紹介したいと思います。ピノコさんです。いつも拝聴させていただいております。以前こちらの番組では、結婚はクオリティを望まなければ誰でもできるとおっしゃって、なるほどと感銘を受けたのですが、年も年なので条件も緩め、 とにかく数をこなしているのですが、やはり婚活があまりにも長引いております。かれこれ20年近くやっています。休み休みですが、この人にしよう、この人でいいという決定だもわからなくなり、自分の心も新鮮さを失い、年を取り過ぎてしまったことをただただ後悔しています。最近仕事まで根こそぎなくなってしまい、何かと異議ような婚活すらできなくなってしまいました。 婚活の諦め時というのは外部的な要因でもメッセージと捉えた方が良いでしょうか結婚はしたかったので未練というか後悔がやっぱり残ると思うのです、うん。ことを探さねばならず、もう心の余裕もなくなってしまいました。思いっきりネガティブですいません。なんか婚活で性格も変わってしまったように思います。うん、っていうね。まあ、気持ちもわかるし、なんか気の毒だけれども、うんはい、あのね、はいうん、試されてると思った方がいいです。 それでも結婚したいか。ああ、なるほど。やっぱりね、どっかでね、休み休みだったしね、なんかどっかでね、結婚本当にしたいのかもね、ちょっと分かってないところもあると思う。でね、あのー、そういう、金銭的な部分とかも今大変だと思うけど、その中でもね、結婚ってのは、ほら、本当に縁っていうのは、突然のようにやってくるものでしょうだからやっぱりね、それってね、なんかこう、招き入れてるようなもんだと思うんですよね。やっぱりね、本気度がね、 やっぱりそこで大事。だから、あの、どうしてもこれ読んでても気持ちわかんないけどね、ごめんね。やっぱりね、ちょっと自己憐憫感じ自分はかわいそうかわいそうっていうね、これはダメなんですよ。 こ, れねねうん、この番組のテーマですよね。そう、ダメなの、うんうん。やっぱりそこでね、試されててね、よーしってね、明るく奮起してね、お金なーいとかって明るく言えてね。うん、で、その方が、なんか、あの、ね、だって、ある程度の、今この方51歳って書いてあるけれども、はい、別に、それの年だからったって、はい、あの、老後楽しく生きていける、これからまだ人生あるんだから、ね、そういった意味でも、頑張ってほしいと思う。や、ね、らないでほしいです、うんね。お願いします。 幸せになれということでね。このようにね、えー、役払いとかね、この番組ではネガティブメール、感動した言葉、えー、払いの質問、今度はね、10月生まれの方にお誕生日おめでとう申し上げます。また、エンジェルさんの目撃情報などすべてのお便りは、東京 FM のホームページからご投稿をお願いいたします。たくさんの応募お待ちしています。思いつきの瞬発力には、思わぬ落とし穴もあります。 お相手は江原秀行でした。 さあ続いてはスミソさん、女性の方です。7歳の息子は歌が大好きでよく歌っているのですが、驚くほど音痴です。少し外れているレベルではないのに、本人は気持ちよく歌っているので気の毒に感じてしまいます。実は息子がお腹にいる頃から幼稚園に入るまで寝かしつけはもちろん遊んでいる時もよく私が同様を歌っていました。そして私は自覚している音痴です。なるほど。 やはり音程の外れた歌をたくさん聴かされていたから、ひどい音痴になってしまったのでしょうか。三つ下の弟にはこれを踏まえて、子守歌ぐらいしか歌わないようにしたら音痴ではありません。7歳の子供の音痴をな直すには、どんなことをすれば効果がありますか息子はサッカーも大好きで習っているのですが、コーチにリズム感が足りないと<笑> 指摘されました<笑>私の音痴の歌のせいですよね、うん、アドバイスをいただけたら幸いですっていうねことですが、はいね、だけどこれねあの2パターンありますよね、はい、1つにはね、はい、さっき吉田さん素晴らしいこと言った、はい<笑>うん、<笑>えだから音痴じゃないですよこの子この子耳がい い, い, いです要でするにるそう鷲見さんが音痴なわけでしょ、はい 磁気化されて歌ってるから、耳がいいから、うん、音痴のまま、ちゃんと音程を取ってるんですよ、うん。素晴らしい。素晴らしい。音痴じゃないとお母さんが歌った当時に歌ってるんですよそうそう、ね。だからちゃんとした人に教われば絶対いいわけですよ、うん。それとね、あと私がもう一つ申し上げ音痴はない。音痴ない 音痴ってない。嘘嘘。あれみんな音痴音痴って言うけど、はい、そうじゃん音痴の人って聞かないんですよ、今度。そうそう。ね。この子聞いてるからね。そう。この子聞いてるから、だから逆に言うと音程がいいわけだ、はい、音感がいいわけだって。今度別の音痴の人、はい、お母さんとかっていうのは、このお母さん多分ね、あの、聞いてないの。聞いてない。うん。 だからあの自分自身が一方的に歌って、あのだからあの一方通行なね、ちゃんと聞きながら、自分の声も、ね、音程も聞きながら歌えば、絶対音痴は治るんですよ。そ, それとね、水ム音痴、これはね、無理。 うん、リズム感と音痴は違 う, んですよ、ね、違うリズム感がないってリズム音痴って言うんだけどこういうの誰何を隠そう私がリズム音痴ですから。<笑>いやいやでもね 歌う、歌 う, 歌う人に二次文字多いんですよ。多いんですよね。多いんですよ。あのー、すごく上手な方でも、うん。ああ。のね、逆に言うと、じゃあね、カラオケがうまいとか、よく最近テレビでもカラオケ王みたいな、テレビじゃの、うんの、じゃあ音程でやってる、あんなのってね、あの、音楽じゃない。 そうですよ。うん。ね。あのねなん、何でも音程通りに、あとリズム通りに歌ったら、これほどつまらない歌はなない、ね、なんともない歌なんですよ。やっぱり、そのずれたりって、これずれるってんじゃないんですよね。揺れ る, っ, 揺れるっていうのだから、その揺れがあって、歌っていうのはね、みんな、あと、 それぞれ誰が、じゃ例えば、チューリップを歌ったところで咲いた咲いたってね、歌っても、全員、十人いたら十人一人一人に、その人節っていうのがあるんですよ。 そうですね。その通り。ね。だから、みんな味わいがあるわけだから、だからそこを、やっぱりね、うん。でもね、リズム感をどうう私はよくね、あの、音楽、音楽勉強してるときに学校でね、大学で先生とかに、もうね、あんたはもう毎日ね、あの、茶ン叩いてるって言われたの。<笑>なんかあの、歌いながら、ちゃんと、ねチチ、チーン、チーン、チーンとか言いながら、こうやってね、歌えとかね。まあ、いろんなこと言われましたよ。だけど、そうすれば克服できますよ。うん、頑張れば大、大丈夫、大丈夫。 やることううん、だからお母さんがねネガティブになっちゃダメだよ。ね<音楽>